なぜダメなのですかテストは今まで学んでな内容とその応用からしか出ません賢い人の発言だ授業と復習をしっかりとすることはありませんいや授業はまだしも復習はなかなかできないんですそうよ継続は力なりっていうしああ私はですねテストの成績は実は 高校時代はクラス1位でした。<笑>意外だろう<笑>。そうなんですよ。しかも数学とか科学とかの点数が良かったんですけど、あの、歴史とかが、地理とか全ダメだ。<笑>でもまあトータルだったら、あの、そうなんですよ。 まあ、クラスって言ってもね、3、4、10人ぐらいしかいないから、人数少ないんですけど、でもあの、頑張ってキープしてました。意外だろう。<笑>え、姉さんも毎日コツコツやるタイプなので、同意しかないのだろう。しまった。俺がアウェイだ。例は姉さん側のタイプか。いや、喜ばしいことだけど。あ<笑>ゆみも、姉さん側のタイプです。<笑>